からにてスペシャルパフォーマンスを披露。メンバーヒラの仕様の奇跡的な瞬間が反響を呼んでいる。岸形キング、リンチェプリンスがングソージターキー演出で新曲パフォーマンスパフォーマンス。この日は同番組のスタジオでキング、リンチェプリンス事前収録した模様を放送放送。同日発売の12枚目のシングル、Life Goes On Here r e Young の2曲を披露した。 We are Young では、スタジオの上から白い羽が降ってくるという幻想的な演出も、曲の最後には、流瀬角が白い羽をカメラへ向け、魔法でセットがライフゴーズオン、Life Goes On 仕様に切り替わるという仕掛けもあり、華やかなパフォーマンスで盛り上げた。岸形平野仕様の奇跡的瞬間に注目集まる。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 平野の奇跡的なハプニングを受け、ツイッター上では、く君の頭がトレンド入り。ファンからは、白い羽が頭に乗っかるく君、本当の天使かと思った。これは奇跡的瞬間。さすがすぎる、急に降ってきて、ちょっと驚いてそうな平野くんかわいい。これも、蓮君の魔法朝からほっこりした、など多くの反響が寄せられている。モデルプリス編集部。